2018年2月のタイラ・マサゴリンはぶっつけ本番となった羽生結弦。それでも、冷静に今できることを見極めて2連覇を果たすことができたのはバラード第1番と生命という羽生結弦そのものを表現できると信じるプログラムがあったからこそだ。その2つのプログラムの表現への意識を一層洗練させることができたのは全シーズンに演じたフリーの ホープレガシーで、らしさの表現に臨んだ経緯にあった。ホープレガシーは、ハブが、曲を感じるままに表現できたらいいと話していたプログラム。16年の夏、ハブはこう話していた。去年、15年の、生命を含め、バラード第1番やエキシビションの、天と地のレクイエムは、それ以前にやっていたものとは全く違うジャンルで、違った風景があるものでした。 その全てが色々と考えるきっかけになった。特にどのようにメリハリをつけながら表現すれば伝わるかということを非常に意識しました。その上で、今季、2016から17シーズンのフリー、ホープレガシーは曲からではなく、テーマから入ろうと思って考えました。その中で、15年のショートとフリー、エキシビションを全部合わせたら、 もっと気持ちよくできるだろうなと思って。そうして行き着いたプログラムです。Hope and Legacy は被災し上司のピアノ曲、i e w of Silence とアジアンドリームソングを組み合わせて作った曲だ。2015から16シーズン終了後、怪我による2ヶ月の安静期間を経て、で、出しが遅れたハブ。それでも、新たに4回転ループを取り入れ、 後半には4回転2本とトリプルアクセルからの連続ジャンプも2本組込む難度の高い構成にした。そのプログラムの魅力の変人をシーズン初戦のオータムクラシックで見せた。静かなピアノの音色に乗って滑り出して4回転ループと4回転サルコンを決めるとコンビネーションスピンとステップシークエンスをその静けさを持ったまま滑り、 ステップの続きのように3回転フリップも決めた。4回転サルコウの連続ジャンプから始まる後半はミスを重ねたが、性質、性質感のある演技は印象的だった。この2016から17シーズン、ハブは4回転ループ、そして難度を高めた後半の演技に苦戦していたが、シーズン最後の大舞台である、 フィンランドヘルシンキで開催された世界選手権は思いのままに表現するノーミスの演技にたどり着いた。この時はショートプログラム SP5 位発進からの逆襲だった。ハブは大会後にこう振り返った。SP5 は追い込まれたというより自信喪失といった方が近いですね。ミスの原因がすぐに見つかってここがダメだったから自破をしようというのが分かっていれば 多分そこまで落ち込まなかったのかもしれないですけどやはり5位の結果も含めて自分がどうしていい感覚の中にもかかわらずミスをしてしまったのか演技の最後までわからなかったです SP のミスは信じがたいものだった当日の公式練習でも4回転サルコウプラス3回転トーループは曲かけを含めて全てきれいに決め 6分間練習でも余裕を持って取り、準備は万全だった。その上、最終組一番滑走だった本番でも、最初の4回転ループは出来栄え点、GOE、加点 2.43 点を取り、気持ちも乗っていた。だが、後半の4回転サルコーは着氷で左膝をつくミスとなり、連続ジャンプにできなかった。結果、GOE の4点減点となり、 さらに演技開始時間遅れの減点もあって、SP1 位のハビエル・フェルナンデス、スペインに 10.66 点の大差をつけられた。逆転を狙ったフリーで、ハブは、静かな曲調の中に自身の感情を全て出し尽くすような演技を披露した。気持ちの切り替えについて、ハブは語った。今回は自分で切り替えたというより、すごく、たりきをもらった感じです。SP は、 ジャンプの感覚が良かったからこその落ち込みでしたけど、その後のファンの方々やサポートしてくれる人たちの言葉をたくさん聞いたり、読んだりして、さらに今までやってきたことを振り返って、最後は、信じてやってみるしかないと思って、なんとか立て直せのではないかと思います。もちろん、逆転への思いは強かった。自信はありましたと言って笑みを浮かべたハブは、 その思いをプレッシャーにすることがなく、無心で戦うことにつなげられたのだろう。だからこそ、プログラムを作った時に考えた、自分の情感や思いだけでなく、風や木や水などの風景も曲の中に埋め込み、見ている人にどう感じてもらえるか問いかけたいという原点に戻れたのだ。様々な思いが詰まったフリーは、しなやかな動きの流れるような絵に 途切れることはなかった。それまでミスを繰り返していた後半もスピードを上げて、4回転サルコウプラス3回転トーループ、4回転トーループを共に余裕を持って決めるなど、ノーミスで演技を終えた。鋭い視線のハブは、人差し指を1本だけ伸ばした右手を、まっすぐに天へ向かって差し上げた。今日は自分の演技内容を忘れるくらいに集中していました。 スピードはもっと出せたかもしれませんが、ジャンプのため、演技のため、そしてこのプログラムの全てを完成させるためには、一番いいパターンだったのではないかと思います。特にトーループは、サルコウと同時に後半で決まることがこれまでなかったですからね。とにかく今回は、ジャンプを一本一本決めるごとに、何か自分が自然の中に溶け込んでいくような感覚になって、 すごくいい集中状態だった。獲得した得点は当時のフリーの史上最高となる 223.20 点。合計得点は自身の自己最高得点には9点弱及ばなかったものの 321.59 点という高得点を記録。ハブの後には SP 上位選手を含めて5人が演技を控えていたが、 3年ぶり2度目の世界選手権制覇を決定づける結果だった。得点が出るのを待つときは緊張していたし、怖さもありました。振り返ってみれば、自分が一番囚われていたのは、過去の自分。2年前のグランプリファイナルの110点、SP219 点、フリー330点、合計という数字だった。それは本当に大きな壁のようなもので、 ノーミスをしなければ超えられないというだけではなく、たとえ構成を上げたとしても、完璧に演じなければ超えられないほど高い壁でしたから。また、このプログラム、Hope and Legacy は、生命に比べれば、圧倒的に評価されにくいですし、自分自身もこれまでは、ジャンプを決められないだけではなく、表現しきれていない部分を残してしまう演技を繰り返してきました。 今回はクリーンに滑ることができましたが、ジャッジからどう評価されるかわからないという怖さもあったんです。結果が出たこともあるが、ハブ自身、フリーの演技には満足していた。世界最高得点を出した2年前のグランプリファイナルからずっと、後半のサルコウに泣かされていたし、自分の記録にも長い間囚われてきたので、やっと一歩踏み出せたという感触です。 コーチの反対を押し切りって言ってみれば僕がコーチを説得するような形でフリーに4回転を4本入れるプログラムにしました。ですからそのプログラムで実際にシーズンの最後になってノーミスができたのは良かった。でもたとえできなかったとしても前期の構成だったらいつでもノーミスができる自信はついていたしそのくらいの練習もしてきた。 結果として自分に限界を作らずに練習してこられたことが一番の収穫だったと思います。ホープレガシーは自然の中に溶け込んでいくような感覚になったとハブが話したように曲の中にどっぷりハマり込んだ自然体と言える演技だった。後にハブ自身が沖縄の古民家のように柱がないプログラムと表したようにゆったりと流れる時間や 空気や風、気、水が悠久の時を織りなすような空間で気持ちよく遊泳し、心地よさに浸り切る。戦うための曲でありながらも、心中の平安を表現するこれまでとは違う一面を見せたプログラムだった。18年の平昌五輪を見据えて、金メダルを取りたいと思い戦ってきたというハブ。その思いが、